はいどうも、太郎です。ということでね、秋天を飲み始めて3ヶ月ほど経ったんですけれども、まあ、ざっと100錠近くは飲んだんかね。うん、3月1日とか3日くらいからね。ということで、3ヶ月飲んだ結果を今から見せたいと思います。でね、その、だいたい服用期間のスパン的なもので言うと、3ヶ月から4ヶ月飲めば、とりあえずまあ一時的にニキビはもうできなくなるんじゃないか。まあ、ということでね、3ヶ月。 あのニキビ治療の結果を今から見せたいと思いますこれはね今もう普通の一眼レフなのであの何もねあれですこれもう一眼なので綺麗なんですよねもうほら髪の毛長くてもうそこ綺麗よみたいな言う人いると思うんですけどちょっとマジもう23ヶ月切れてなくてちょっとね今バタバタしすぎて色々引っ越しやら何やらでバタバタしすぎてこうなってるんですけどちょっとね今からじゃあとりあえずもう見せたいと思います早くも321ドン こんな感じでございますうんまあ本当に今ハイドロ機能塗ってる最中なんでまあでもだいぶねあと綺麗になってねっていう話よねちっこいシミみたいなちっこいシミみたいなものをこれからねどんどん綺麗にしていこうかなというおすごい背景がね綺麗でも今メイクもしてないというかさっきねあの、クレンジングを使った後でもう今なんもしてない状況なんよねうんだからちょっとねあの 肌ののじじゃなないいけど、そういうものはちょっと感じるかな、うん、あとねやっぱり深い跡がまだ治んないからまあ、定期的にダーマペンやっていこうかなっていう印象ですはいということで久々の太郎の動画でしたはいということでこんな感じでやらせていただきました太郎でしたありがとうございましたバイバイ